では、えっ、ー、と、定刻十三時になりましたので、えー、始めたいと思います。発表時間は三十分です。それでは鈴木貴之さんを皆さん拍手でお迎えください。はい、それでは、えっ、ー、と、お待たせだ、Waring Staff with Slackbot v e r s 2について発表します。鈴木貴之です。よろしくお願いします。で、日本語タイトルだと退屈なことは Slackbot にやらせようっていうのになります。で、 えー、今日話す内容の流れとしては、まず、なんでこういうことやろうと思ったのっていう背景とモチベーションについて話します。で、その後簡単なボットの作り方を説明して、その次に対話的なボットの作り方を説明して、でそれをさらに、ボットできたんであの、Python の豊富なライブラリとか API とか使って拡張していくっていう感じのことをやっていこうと思っています。はい であの写真とツイートとかなんかシェアするのとか超ウェルカムなのでハッシュタグパイコン JP ハッシュタグパイコン JP アンダースコア1とあとアットタカとかつけてぜひバシバシやってくださいよろしくお願いします<笑>はいどんどん行きますえっ、ー、とこの発表ですねあの結構コードが後半多いんですねで手元でちょっと見たいなっていう人はこれツイートもすでにしてるんでこのリンクを リンクをポチッとクリックすると同じスライド見れますので、はい、手元で見てもらってもいいかなと、まあとで見てもらうでもあとサンプルコードも公開してますので見てくださいはい。 まあ、なんでバージョン2なのっていう、まあ、皆さん初めて聞くのになんでバージョン2やねんって思ってると思うんですけど、話は2019年に戻ります、私はあの、Outomates a Boring Stuff with Slackbot っていうタイトルで、あの海外のパイコン、まあ、日本でも英語で発表とかをしてましたと、でそれから特許は過ぎ3年経って、2022年になって、結構、Slack の中でもの仕組みとか結構変わったりして、ライブラリとかも変わったりとか、いろいろあったんで、そのあたりをいろいろ情報更新したっていうのが、この最新版の発表になってます、バージョン2ですと。 で私自身、日本で COVID-19 が始まった後、まあこうやって皆さんを目の前に発表するのを、まあ、熊本でもやったんですけど、まあ、結構久しぶりにやれて嬉しいなって思ってます、楽しみです。で、えー、それからこういうふうに、あの今日結構大変な中、パイコン j p スタッフとかボランティアによってこ う, こういうイベントができて、非常にありがたいなと思います。拍手感謝。ありがとうございます。はい ね、あの本題入る前に軽くね、自己紹介と宣伝をします。鈴木孝則と言います。ええー、ツイッターは孝則です。もしよかったらフリーズフォローに。ええー、ファイコンジェピーアソシエーションのバイスチェアやってたり、ビープラウドインクっていうところで働いてたりとかしています。あとなんやかんややってます。ね、ビープラウドインクちょっとだけ、まあ、こんな。 いろいろやってます、コンパス皆さん知ってますよね。で、B プラドブースっていうのが出てます、B プラドと愉快な仲間たちがいますので、もしよかったら行ってくださ い,、はい。宣伝終わり、はい、次いきます。はい、本題、えー、バックグラウンドモチベーション、背景とモチベーションの話をします。私、あの2014年から16年まで、ここの PyConJP というイベントのチェアパーソンをやってました。で カンンファレンスまあ見ての通りやることすごいたくさんあるだろうなと思うんですよタスクめっちゃありますとえっ、ー、とトークのアレンジメントだったりチケット売ったりとかあと会場のファシリティの管理だったりとかあとは当然みんな大好きご飯コーヒーおやつビールビールはとても大事なあの大事な重要な概念だと思うんですけどでそういういろんなものいろんなことやります あとスタッフが毎年、まあ、今年も30人40人とかいると思うんですけど私の時も40人ぐらいいてで半分ぐらいは初めましてのスタッフの人が結構多くてそうすると何があるかっていうとあれってどこにあるんですかとかあれってどうやったらいいんですかとか結構同じことを何回も何回も聞かれるわけですねで私はシェアだから、まあ、基本的にどんどん何回も何回も答えるんですけど、まあ、皆さんご存知の通りプログラマーはレイジーです怠惰ですよねだから同じことを繰り返すのってだるって思 う, 思うじゃないですか 誰か私の代わりにこう聞かれたら答えるみたいなことやってくんないかなって思うわけですよ。ねよし私はプログラマーだから秘書を作ろうと私の代わりになってそういう面倒くさいルーチンワークをしてくれる秘書を作りたいなっていうのが元々のモチベーションです。でボットにやらせたい。でこの後このトークを聞くと、まあ、皆さんはそのシンプルなボット作り方わかるし対話型のボットをどうやって作ったらいいかっていうのもわかるしね あのライブラリとか API とか使って、なんかこういうふうに拡張したら、なんか自分のこの面倒くさいことできんじゃない、いい感じにできんじゃないっていうふうに見えてくるかなって思ってます。こう、こう期待。ね、なんでスラックでやるのって話なんですけど、まあスラック使ってる人。 あこれめっちゃ多いですね。あるやつもかなり多かったですね。今じゃない人、やばっとか思ったかもしれないですけど、ああ、そっか、これ聞きに来てるんだから、そりゃ、スラック使ってる人多いわ。<笑>えっと、ね、スラック、なんでスラックにするのっていうのが、まあ、私はこの Mac だったりとか、スマートフォンとかで、まあ、常にスラックアプリはすぐアクセスできるところにありますと。で簡単に アクセスできるんで、まあ、何でもそのスラックの上でテキスト送ってできたらいいなと Google 検索すらだるいみたいな感じとかで行きたいなって思ってるっていうのが、まあ、なぜスラックかっていうところですと。で今日のトークの、まあ、サンプルコードとかやっていくとこんなことできるように最後になりますっていうので。 えー、とまあ普通に挨拶したりとか、なんかラーメンと寿司とピザから何かを選んでくれたりとか、あと数数えたりとか、計算、電卓になったりとか、こうやってカウンティングして、こう、プラスプラスって数えたりとか、一応を、課題を検索したりとか、メールアドレス作ったりとか、こんなことができます。まあ、便利そうって思ってくれたらいいなって思ってます。はい、じゃあ、まずは一つ目ですね、シンプルインテグレーションっていうのを、簡単な連携をインカミングウェブフックスっていうのを使って作りましょう。 使いえー、とシステム概要はこんな感じですね。プログラムがインカミングウェブフックスの URL に対してメッセージをポストすると、そのメッセージがスラックに出てくる。シンプル。ね、これやるためには、まずインカミングウェブフックっていうのを作らなきゃいけないです。でスラックの画面に行ってこんな手順なんですけど、まあ、詳細はこのリンクを。 この青いのを書いたリンクなんですけど、リンクをクリックしてください。でアプリ作ります。名前つけます。自分のワークスペースに入れます。まあ、アイコンはご自由にどうぞで。インカミングウェブフックを有効化しますで、えーと。それをワークスペースに追加します。自分のワークスペースに追加します。その時にどのチャンネルにっていうの、この場合は、えー、とビアボットテストっていうチャンネルにでやると。 そのビアボットテストチャンネルにメッセージ送信するためのインカミングウェブフック URL がこうやって試食されます。これをメモる。よし、じゃあ URL できた。メッセージ送ろう。カールで送るとこんな感じ。d データのところに JSON でメッセージを書いて送るとこんな感じで Hello Slack でポストするとできます。で、まあ、皆さん Pythonista なので Python で書きたいですよね。URL リブリクエストだとこんな感じで Dict 作ってそれを JSON に変えてせ送信する。こんな感じ。 なんとなくできそうな雰囲気しますよね。で、まあ、リクエストとか使うと JSON、JSON=JSON、えー、JSON の元になるディクトとかを出すと、そのまま流れるので、結構楽ちん、シンプルに書ける。それからもう一つ、えー、PythonSlackSDK っていうのがあります。これ、Slack が作っているライブラリなんですけど、これ入れると、w、えー、とウェ h o o k クライアントっていうのを作ったら、こんな感じで送れるんで、よりシンプルでいいかなって思ってます。 はい、これリクエストに依存してないです、確か。でえー、と単なるメッセージを送るだけじゃなくて、まあ、皆さん、スラック k 使っているときには太字にしたりとかやったりすると思うんですけど、あれも普通に使えますので、こんな感じで、えー、とリンク貼ったりとか、太字にしたりとか絵文字書いたりみたいなのを普通に送れます。でも、なんかもっと複雑な、例えばそのレポートを送るようなボットを作るときとか、もっと複雑なのは書きたいなとかあると思うんですよね。でそういうときにどうするかっていうと、ブロックキットっていうのを使います。 ブロックキットはスラックが作ったその UI フレームワークってやつなんですけど UI を作るためのフレームワークで説明になってなかった な,、えー、っと こ, んなこんな感じで書く と,、えー、っとこんなメッセージになりますここが上の文章でこのフィールズっていうのが下のやつでみたいなこんな感じで書くとなんかメッセージを送る時ときとかできそうな雰囲気がすると思います詳しくはまあブロックキットの仕様を見てほしいんですけどもっといいのがブロックキットビルダーっていうのがありましてこれインタラクティブにブロックキット作れるんですよ で左側の画面上でなんか要素追加したりとかポチポチするとその結果のこうだよっていう JSON が右側にできるんでこうやってこういう UI のメッセージ作ろうみたいな複雑なのを作りたい時にはぜひ 使, ぜひ使ってみてくださいはい、はいまあえー、とインカミングウェブフックのまとめですけど、まあ、簡単にプログラムからメッセージ送れそうだよねで複雑なメッセージ送りたかったらブロックキット使えばよさそうだよねただしこれはまだ片方向ですと。 プログラムからスラックに対してメッセージを送るだけなのでやっぱ私はボットとやり取りがしたいので対話型のボットを作りましょうっていうのが次のステップ、はい、対話型ボットを作るためにまず接続方式が2種類あります イベント API overHTTP とソケットモード2種類あってまずイベント API overHTTP ってやつはこんな感じで私が誰かがまあメッセージを送るとこの固定で用意した公開された HTTP エンドポイントに対してイベントが飛びますそれを受け取って、えー、とメッセージが送信されるここは公開されてないといけないっていうのがポイントですでもう1つ 自分のローカル PC であるとき、ちょっとそれだと大変じゃないですかっていうところで、そういうときにはこのソケットモードがおすすめで、ソケットモードだとこうやってソケウェブソケット繋つなげて、そこをトンネルにして、さっきのイベンツ API と,、えー、とポストメッセージするところがやり取りになります。なので、えー、と今回は えー、と私の PC で動かすっていう前提でやってるのでこのソケットモードっていう方を使って、えー、とプログラムを作っていきますというわけでソケットモードで接続するためのボットユーザーっていうのを作らなきゃいけないですでボットユーザー作る手順結構昔より長くなっててこんな手順でちょっとバーっと飛ばしますけどこんな手順ですとアプリ作ります、えー アイコンは適当にでここでソケットモードを有効化して、そうするとトークンがもらえて、ここの、えー、とまずアップレベルトークンっていうのが、まず1つ接続に必要な情報です、ねえーと。イベントサブスクリプションでこういうイベントを使うよって登録しまた、オースパーミッションズで、まあとで詳細また話しますので、スコープとしてどれ使うよって登録し、ね、やっとここまできたらそのアプリを初めてワークスペースインストールして、やっとここでボットトークンというのが得られました。2つのトークン情報ですね。ね それだけじゃダメでそのボットユーザーをチャンネルに呼ぶとやっとこのチャンネルで対話ができるボットユーザーとやり取りできる準備ができました長い長いし複雑超つらいこれまとめてても私も結構これたるいなみたいな思ってて本当にこのデー正しいのとか思いながらやってましたでそんな時は、えー、アップマニフェストっていうのが今あります、えー、アップマニフェストは YAML でそのスラックアプリの定義を書けるっていうのが今ありまして JSON でも書けるんですけど、まあ、詳細はこのリンク見てください ね、こんな感じこれがさっき手でポチポチやってたのと同じ内容のアップマニフェストになってます何が使えるよとかこのさっきのスコープとかイベントとかあとで出てくるんですが、ね、こういう定義になってますよとでアップマニフェストメニューのところから今ポチポチやったやつをこうやってと取り出すこともできるんで1回作ってあとでコピーとかもできますでアップマニフェストベースで作るときはニューアップ えー、とアプリケーションを新規に作るときに、この下のフロムアアップマニフェストっていうのを選び、ワークスペースを選んで、マニフェストをコピペし、一応これは確認して、作成したら、アップレベルトークンは取得して、ここまでで終わりかな、多少ね多少短くなってまあ再利用できるしあ、のあの設定どうなってたっけとか手で見なくていいっていうので、便利かなと思ってますので、おすすめです。やっと やっとここまで来てボットができたんで、えー、これからやっとそのボット作るぞとプログラム書くぞっていうところに来ました長かった道のりで、えー、っとここでボルトっていうのを使いますボルトは、えー、スラックが作ってるライブラリでして スラックアプリを素早くフラッシュというのは素早く作るためのフレームワークですよということらしいです詳細はこの辺りのリンク見てくださいでボルトは JavaScript 版と Java 版もあるのでもしそっちで作りたい人はそっちのボルトを使ってみてくださいでボルトを入れますピップインストールスラックボルトでこれが一番シンプルなボットのコードです でさっき取得したこの Bot トのトークンとアプリのトークンをここで設定して、ね、これは後で説明しますけど「まあ、はい」っていうメッセージが来たらこのメッセージを返すよ「はい」っていうのが Bot が受け取ったらあメッセージを見つけたらこのメッセージ返すよっていうこれだけで、まあ、簡 単, 単純な対話 Bot ができますと、ね、じゃあ動かしましょうっていうことでさっきの、えー、と2つのトークンを環境変数に設定して走らせます ボルトアップイズランニングでやるとはいって送ったらちゃんと帰ってきたやった会話できたよしとよしまず第一歩挨拶ができましたなのでじゃあもうちょっと拡張していきましょうまずさっきも言いましたけどこのアップメッセージっていうところのデコレーターにはいとかこうやって書くとこのキーワードに反応しますなので上ははいって送るとはいって返してチェアーズって返すとチェアーズって返すこんな感じ まあ、単純な挨拶ですね。おはようにおはよう返すみたいなのが作れます。で、メンションをボットから送りたい場合は、まあ、ユーザーの情報がこのメッセージユーザーに入ってるんで、ここからユーザー ID 取り出して、こんな感じで書くとメンションできます。で、まあ、それだけじゃなくて、まあ、引数とか渡したいじゃんとか思うと思うんですけどで、アップメッセージデコレーターの中に正規表現を入れられます。で、正規表現を入れると、この場合、このか丸括弧の中に入ってるものが、ちょっと分かりにくいので、コンテキストマッチーズ。 の中に配列で入ってきますなんでこんな感じでチョイスラーメン寿司ピザって送るとこのマッチズゼロのとこにチョイスラーメン寿司ピザっていう文字列が入るんでそれをスプリット分割してランダムチョイスしてるっていうのがこの動きこんな感じであのパラメータを渡すってことができるようになりますこれでいろいろできてきそうじゃんってちょっとずつ見えてくるかなって思うんですよねで他にこうねえー、っと 前半では数値を受け取り後ろではビアかチーを受け取るってやるとこんな感じで言われた数の ビ, アビールかチーを返すっていうのとかも作れますみたいなはいあとブロックキットも当然サポートしてるんでブロックキットをブロック数引数に渡すとこんな感じの複雑なメッセージ画像付きメッセージとか送れますあとこのボット開発するとき何がどうなってるのかようわからんみたいになりがちなのであのログとか把握させるようにもできるんでログ出力とかも適宜使うといいかなと思ってます はい拡張できるようになりましたで次ですねさっきさらっと言ったイベントとスコープの話ですイベントとスコープはちょっと重要な概念であのイベントとスコープで設定したものまずボットイベントで設定したイベントしかそのアプリは受け取れないんですねでまたボットトークンスコープで設定したスコープで許可された API しか実行できないですすごいストリクトな感じなんですね 作り方が、まあ、今時かなって感じが私はしてるんですけどで今どうなってるかここまで設定したやつだとこのメッセージチャンネルズ、えー、とイベントしか設定してないから公開チャンネルのメッセージにはチャンネルにはアクセスできますでスコープはチャンネルズヒストリーなので公開チャンネルのメッセージは見れますでチャットライトはメッセージが送信できますこれ結果として公開チャンネルでしかやり取りできない今 ス, ポスコープとイベントになってるその結果どうなるかっていうと プライベートチャンネルにこの作ったボットを招待してもメッセージが受け取れないから動かないんですね。はいって言っても。なぜならそのイベントがスコープにないから。でどうするかっていう と, スコープと、えー、とイベントとスコープをそのプライベートチャンネルにも対応したものを追加してあげるっていうことをやります。こんな感じでメッセージグループスていうのを対追加しますよ。でえー、とグループヒストリーってグループっていう名前ですけど、これプライベートチャンネルのことなんですけど。 の、えー、とスコープを追加しますよこうやってやると、プログラムー書き換えあその、ごめんなさいで、イベントとスコープが変わったら権限が変わっているので、アプリをもう一回インストールし直します。で、やると、えー、プライベートチャンネルのメッセージが、ボットが読み書きできるようになったんで、プログラム書き換えなくても、はいって言ったら、はいって返すようになった。こんな感じで、スコープとイベント、結構大事な概念です。で例えば、えー、と誰か、ユーザーがチャンネルに参加したっていうのを見たい。 という時にはこのメンバージョインドチャンネルっていうイベントを登録しなきゃいけない。でアプリをまた イ, インストールし直さなきゃいけない。でその結果、この、えー、とアップイベントメンバージョインドチャンネルが取れるようになって、ようこそみたいなのが作るプログラムとして作れるようになる。で例えば、絵文字リアクションを没点にさせたいってやるためにはリアクションライトスコープがないとその API が叩けないんでこれもやっぱり追加してリインストールアプリしてアプリインストールし直して。 でこういうふうに書くと、絵文字リアクションができるようになる。この感じで結構ねきつきつなんで、自分が使いたいものがどこにあるみたいな探さなきゃいけないですね。でまとめです、えーとそのイベント。新しいイベントを受け取りたい、新しいスコープの API を使いたいってなったら、それらを管理画面で追加して、アプリを再インストールしなきゃいけないということです。であのどういうのがあるかは、この辺見てくださいって感じですはい。 でここまででだいぶえー、っとなんだろうな前半戦終了みたいな感じでここからケーススタディってことで今話したような内容を使ってどういうのを作ったかって話をしますちょっとお待ちくださいううはい続きいきますケーススタディ、えー、カルキュレーター日本語で言うってね心心配を使ったデー機能つく 作, 作ります。 これモチベーションですねまずあのスマートフォンのアプリで電卓あるんだけどあのすぐアクセスできるところにないんで結構いつも探すのめんどくせえなって思っててであのスラック自体が電卓になればいいなって思って作りましたで作り方 1+1 って送ると2って返すこんな感じのが欲しい。 オ ー, バーシオーバービューってほどでもないがはいで心配を使います心配は Python ライブラリ r y for Symbolic Mathematics でなんか X とか Y とかそういう計算とかもできるやつなんですけど今回はそういうのは使わないですで心配をインストールしてこういうふうに軽くファンクションを作りましたここで数式っぽい文字列を受け取ったら えー、心配のこのシンピーファイっていうのを使ってその計算結果を取得し最後に整数または実数っていうかフロートかイントに変えて返すみたいな感じの作りになってますあの数式じゃなかったらこっちに出てくって感じですねでこんな感じで1たす1は2 3 3 3三1 0 6はだいたいパイみたいなこんな計算ができるようになりました嬉しい次次のケーススタディプ、えー、プラスプラスス をする機能を PWOR マッパー使って作ります。PyConJP、えー、の, のスタッフやってる時に、まあ、お互いにその感謝する文化作りたいなって思っていて、ま「あ、何々してくれてありがとう、「何々をサポートしてくれて教えてくれてありがとうみたいなことですね。でやりたいなっていうことで作りました。なので、まあ「あカノりプラスプラス」ってやるとあなたは今カウントいくつって返す。これをちゃんと d b に保存してカウントしていくみたいなやつを作りますと。 OR マッパーとしては、PWI っていうのを今回作りました、シンプルめのちっちゃめのやつです。MySQL、SQLite、p o s グレに対応してます。でこれがモデルで、名前とカウンターを持っている。デフォルト値はゼロこんな感じで。これで今のカウント数を持っていくと。で、こっちがコードで、なんか名前プラプラって渡されると、ここでなかったら初期化で作って、カウント1個足して返す。こんな感じですね。なんとなく分かりますよね。はい。で、こんな感じで、p y c o プラ p ってやると、ちゃんとカウントアップしていく。 大文字小文字は無視する作りにしてます。で、パイコン j p 2 0 2 2ストッププラス1。こんな感じでお互いに感謝を伝え合えるようになりました。やったねって感じ、えー。次のケース、スタディ、えー。ジラ API でジラの課題を検索するっていうやつです。これのモチベーションですけど、パイコン j p でタスク管理にジラを使ってますと。で、ジラは便利だと思いますが、ウェブ結構重たいなって思う時があって。で、ね あのこういう課題どこだっけって検索するときにいちいちジラの画面開いてジラのサーチボックスに入力してとかがだるいのでまあそれなしでやりたいっていうのがやりたいこと。で、システム OWI はこんな感じでまあ検索したいキーワードを渡すとジラの API 使って検索してその結果こういう課題がマッチしたぜって返してくれるみたいなのを作ろうとしてます。で、ジラでアクセスするためにはこの Python ライブラリー to Work with Jira APIs の Python ジラってやつを入れます。 ジラとつなげるためには認証が必要で今は API トークンを使う形になってますんでここを見て自分でトークン作ってもしジラ使っている人は、ね、トークン作ってでそのメアドと API トークンでこんな感じで接続するとジラに入れますでじゃあ検索しましょうジラの課題検索するとき JQL というジラクエリランゲージというのがあってそれを書きますこれが JQL なんですけど テキストになんかこのキーワードのやつがあったら新しい順に返してみたいななんとなく読めますよねでこのジラサーチイシューズやると結果のこの場合は最大3個5個ごめんなさい最大5個結果を新しい順に取るんでそのイシューと URL とタイトルを出すみたいな作りになってますこんな感じ検索するとえー、っとこんな感じで5個のキーワードにマッチしたイシューが出てこれは2024はまだないからないよみたいな これでウェブなくても検索できるようになった嬉しい。でこれはあの実際このメッセージのこ の, このなんだ、issueID をポチッてクリックすると実際のジラの画面にて詳細見れるみたいな感じで私的には超便利って思ってます次、えー、マルチプル issuefrom テンプレート、えー、とテンプレートから複数の課題を作成するということです。 これのモチベーションは何かというと、えー、パイコンジェ p ア, アソシエーションで p y t h o n トキャンプ a m というイベントをやっています。p y t h o n トキャンプはいろんな地域で Python を教えるというイベントなんですね。でこれは例えばそうです、ね、今度香川でやるんですけど、香川やりたいです。じゃあ何月何日決まったねって言ったら、20個以上のジラの課題を作るんですね。えー、例えば私がホテルを抑えるとか、飛行機を確保するとか、あとはなんか物品を購入するとか、なんかそういうなんやかんやの助けがたくさんあるわけですね。当然1、小さいとはいえ1イベントやるから。 でその時に最初の頃は、まはあ、前回作った時のジラの課題を私が開いてはコピーしちょっと書き換え開いてはコピーし書き換えみたいなことをやってたわけですよ。まあ辛いじゃないですか辛いですよねここうなずきポイントです、辛いですよね。ね<笑>当然そのジラのウェブが遅い時は余計にイラッとするみたいなもうこれは無理だみたいに思って今回のを作りました。でどううなっっててるかっていうと まあ、誰かがクリエイトイシューズって投げると Bot が Google スプレッドシートにあるイシューテンプレートを見てここに1行1課題になっているからそのデータを取ってきてで1行ごとに JIRA の API を使って課題をポチポチポチポチチ作っていくっていう仕組みを作りました。で Google スプレッドシートにアクセスするためには Google 認証を取ることが必要 で, でここちょっとめんどくさいのでまあ頑張ってくださいって感じなんですが Google クラウドプロジェクト上であの Google シーツ API 使えるためのプロジェクトを作りそのクレデンシャル JSON を落としてでこれらのライブラリ入れてクイックスタートをしてそうするとあの Google のよくある画面 なんかあの自分の Google アカウントでこれを許しますか、ポチみたいなやつをやったら、最後にこのトークンドットジェイソンていうのができて、あの認証を通りましたみたいになりんです。このトークンドットジェイソンを使います。で、一周テンプレートはこんな感じで、まあ、タイトルがあって、デルタは、まあ今日から何日後、今回はね、みたいなので作ってで、こうやって説明文があるみたいな、こういうテンプレートを何行も作っておく。はい、じゃあまず、スプレッドシートからデータを取りましょうということで、こんな感じで取ります。 えー、とサービスっていうのでこれで API 接続をしてその後 Google スプレッドシートにつないでこのバリューズゲットエグゼキュートってやると Google スプレッドシートからデータが取れますまずは取れたところまで確認しましょうということでこれ実行するとこんな感じでまずは一周作んないんだけどまず取り出したらこうやって読めてるなよしよし読めてるぞっていうことまで確認できます じゃあ次はイシューを作りましょうってことで今度はジランの API 作って課題作成しますよってこのイシューディクトっていうところにその課題に必要な情報タイトルが何とかえっと説明文とデューデート日付締め切り日みたいなのとか設定して最後にクリエイトイシューってやるとイシューが出来上がりますこんな感じでじゃあ実際動かしてみると クレートイッシュっていうとさっきのテンプレートベースで3つの課題ができていて1個1個ちゃんと見に行くと中身もちゃんと入ってるみたいなやったこれでもうコピペしなくていいぜ自由だ俺は自由だと思った今日この頃ですはいラストラストケーススタディえ Google ワークスペースのアカウント管理 モチベーションですパイコン JP アソシエーションは、パイコン .jp というドメインを Google ワークスペースで管理してます。なのでメールアドレスとか持ってます。でただ、Google アドミンの画面ってたまにしか使わないので、あの誰それさんのメアドをつく新しい人来たから作ってほしいですって言われて、どこから行くんだっけみたいに結構なりがち、たまにしかやらないから。ね、忘れちゃうなっていうので、忘れたいと。 でこんな感じのを作りましたと。で、ユーザーリストとかユーザーアッド名前とかやると、ディレクトリー API 叩いて、ユーザー一覧くれたりとか、ユーザーちゃんと登録したりとか、こんなことできるっていうのがやりたいことです。で、えー、と新しい API 使うので、認証を更新する必要があります。さっき作ったプロジェクトにディレクトリー API 登録して、もう一回クイックスタート叩いて、ディレクトリー API とシーツ API 両方使うけどいいですかみたいな感じになるんで、OK って言って、もう一回新しいトークン JSON を作ります。 じゃあ、えー、とトークンが更新されたんでディレクトリー API を使ってユーザー一覧取得しましょうっていうのはこんな感じでサービス作ったらユーザーリストメールアドレス順最大10人みたいな感じでやるとこうやってぐるぐるループで取れますこの最後にエグゼキュートカッコカッコって書くの結構毎回キモいなと思いながらやってます、はいまあ、これは Google の API の仕組みでしょ う, しょうがないで実行するとこんな感じでユーザーリストってやるとちゃんとユーザーリスト取れたやったー 画面見に行かなくても、OK、次、ユーザー追加しましょう。ユーザーあな欲しいメアドの名前、パス初期パスワード、名、声みたいな感じで渡すっていうイメージで作ってみました。でそれらをこのボディってやつに全部当てはめて、このコンテキストマッチズで取れるから当てはめてで、ユーザーインサートってやるとユーザーできます。こんな感じ ユーザーアッドってやったらこのメアドができたよって言ってちゃんと Google アドミン見に行ったら同じ人できてましたおきちんとできてんじゃんみたいな素晴らしいこれでも私は Google アドミンの画面を完全に忘れられるぜハッピーみたいな実際の bot ではこれだけじゃなくてあのグループの管理とかえー、っとエイリアスの管理とか確かいろんなのができるように作り込んでます PyConJPbot の方ははいただここでちょっとセキュリティ問題ありますとこれ誰でも叩けるから あの誰でもユーザー追加できんじゃんみたいな、そのスラックにいる人。で、危険だよねってことで、スラックアドミンだけで動かせるようにしたいです。ねえー、とこのユーザーズリードスコープつけると、ユーザーインフォっていうのが取れるんで、実行した人がアドミンかどうかっていうのがここで分かります。なんで、アドミンじゃなかったら、アドミンじゃないからダメっていう風にする機能が作れます。こんな感じで、まあ、ちょっとぬるめですけど、まあ、誰でも叩けるよりいいかなって感じで、まあ、セキュリティ上の課題も解決できたかなと思っております。はい、まとめです。 でこういうふうに、えーうね、スラック k 使って、ちょっとめっちゃハイテンションでハイスピードでしゃべっちゃった気がしますが、まあ、インカミングウェーブフックっていうのを使って、片方向でメッセージを送るっていうのはまあできるでしょうとで、あと対話型のボットを作るときには、ボルトっていうのを使って、フレームワークでこうやってやるとやり取りとかできそうっていうのも分かってもらえたかなって思ってます。で Python だと結構いろんな豊富なライブラリがあったりあとそれの先につながる API とかあったりするんでそういうものとつないで自分がなんかこれ使えるといいのになっていうのにサービスに接続してみるといいんじゃないかなと思ってますで次のステップとして、まあ、皆さんにお伝えした い, したいこととしては、まあ、ちょっと良さそうだなって思ったらもし皆さんも自分の Slackbot を使って作ってみてくださいサンプルコードもあるんででその bot の上でなんか ライブラリとか API 自分の使ってるものにつないでみて何回やらせてみてであなたの持ってるそのなんだっけ退屈なこと退屈なことをそのあなたが作ったスラックボットに任せてでそうすると自由な時間が増えるはずなのでその自由な時間でもっと想像的なことをやってくれると嬉しいなと思っておりますはいご清聴ありがとうございましたぜひご感想を聞かせてください、えー、Thank you for your attention please let us know what you think って書いて でこれも、えー、とトランスレートってボットがこのコマンドを作ってまして、えー、と DeepL で DeepL API 使ってこんな感じであの日本語を英語に翻訳してます、はい、ご清聴ありがとうございましたぜひ感想を聞かせてくださいありがとうございましたでこのここにスライドがあってこのサンプルコードのとこから今日 出てたコードは全部見れるようになってますんで、あのもしよかったら参考にしてください。はい。発表ありがとうございました。スライドの方にですね、質問がいくつか上がってるようですので、えこれから質疑の時間としたいと思います。はい、ありがとうございますま、えー。スライドのパイコン JP アンスコ1という、えー、ルームで質問を受け付けておりますので、あの質問を追加していただきたいというか、えっ、ー、とこの質問私も聞きたいんだよねっていうやつにあのグッドをしてあの。 いただいたりとかしていただいて大丈夫ですあの投票が多いものから取り上げますでは最初の質問いきます、えー、API を使うときにトークの失礼しましたトークンの置き場所に悩むんですけどどこがいいと思いますかで挙げられているのがテキストファイル環境変数プログラムにベタ書きなどと上がってますがどこがいいとお考えでしょうかまあ、ちょっとプロジェクトの性質にもよると思っていて この今回のバイトだと私は個人的に作ってまず個人的に手元で動かすっていうパターンなのであのなんか環境変数を有効化するシェル書いてそれはコミットしないみたいな感じでまあローテクでやってますけどまあ本気でやるんだったらちゃんと何 だ, えっとなんだろうなその環境例えば AWS とかだと 環境変数登録するところとかあるからそっちに入れとくだったりするかもしれないしなんかプロジェクトで演舞を管理する仕組みとか複数人にやるんだったら入れるとかもあるかもしれないし結構やり方はいろいろあるけど、まあ、生で登録するのはやめましょうっていう感じですかね生登録するとあの例えばさっきのだと私になりかわってあの Google スプレッドシート全部見られちゃうんであの超絶危険みたいになりますんではい、はい、ご回答ありがとうございます。 では続いての質問に行きたいと思います。えー、っと一番多いのができてる、えー、っとこれいきますね、6強入ってる、もともとの動機であるはい、はい、新人スタッフが同じ質問をするはい、はい、という課題は、解決しましまたか、はいはい、なるほど、鋭い質問ですね。えーっとまあ、結局、なんか作り始めると、どっちかっていうとなんか、自分がこの処理毎回やってんなみたいなやつをショートカットするものを作る方に向きましたね。さっき の, あのワーークスペースペ Google ワークスペースを扱うなんかまさにそれでやっぱ何回か断続的に言われてそれを手でやってるのがえわーってなってで作り始めるこ の, この時間でコード書くぞつって作り始めてっていうのがどっちかっていって多かったかもしれないですねあとは質問とかだとやっぱ聞かれた瞬間にあのその場でさっきのジラのサーチとかを送ってここあるよとかって言えるのは結構良かったなって思ってますはいなるほどご回答ありがとうございます ではちょっとに私からのはあるんですけど一旦飛ばして他の方のやつに行きますね。<笑>えっと、ジラでテンプレートみたいなエピックをつけた課題を準備しておいてそれをクローンしたらどうでしょうというご質問です。えっ、こ れ, これあんま分かってないですけどジラ私がジラを使いこなしてないっていう可能性はすごいあると思っててスプレッドシートじゃなくてあなんかあの、ジ、う、ラ、ん、のえっ、ー、と 課題ああ、時間の課題側にあってたいな方法もあるのであ れ, ればってことか、はいいっとそれも手の一つだと思ってて、ただこれにしたい理由は、まず、えっと、テンプレートの修正がみんなでしやすいっていうのが多分あると思ってるんですよ、スプレッドシートにしたゃ う, うが一覧性もあるしっていうのはあるかなと思ってて、あとさっきデルタとか入れてたんですけど、あの 本, 本物のボットの方はイベント開催日から逆算して何日前に締め切りを設定するっていう作りになってるんですね、そういうのとかは、まあ、ジラの課題だとどこに入れるんだろうみたいになっちゃうので、まあ、そういう意味では、ていうか雑にかけるスプシの方が合ってるかなって、個人的にはまあそういう選択をしましたって感じですね、はい、なるほど、ご回答ありがとうございます。 まだまだ時間はあるので、ちょっといきますね、はい、あの皆さんたくさん質問ありがとうございます。まだ入れてもらっても大丈夫ですし、あのいいねしていただいても大丈夫です。はい、では次はえとこちら、正規表現でマッチングするのと、スラッシュコマンドにするのとの使い分けはあるのでしょうかというご質問です。はい、えー、とボルトを使うと、スラッシュコマンドは実装できるので、そのスラックのスラッシュコマンドで、何々っ て, って引数渡すは作れます。ただ、それを選択はしなかったです。理由 理由かなでだろうなあそっか最初にその作り始めた時にはこの今回ボ o l t 4 p y t h o n じゃなくて Slackbot っていう、まあ、名前そのまんまなんですけどそういうフレームワークがあってその Slackbot フレームワークだとスラッシュコマンドに対応してなくてただ単にメッセージ読んで返すしかできなかったんですねなのでそれで作り始めて今その資産があるからその資産をベースにボ o l t 4 p y t h o n に移そうと思ってるんで まあ、シンプルなテキストベースで対話だけになってます。ただ、個人的にはあのっとダイアログとかが、えー、とボルトフ p y t h o n だと書けるのでちょっと今後はその例えばさっきのニューーっとユーザー作るっていうときに引数でな流すんじゃなくてユーザー作るボタンでダイアログ出る名前入れるみたいな感じにできたらいいなとは思ってます。はい、交互期待みみたいいいなありががとうごございますす今後の進化がすごい楽しみに なりましたやばいプレッシャーだった<笑>いやそういう意図は全くなく<笑>まだまだ来ててあの40分まではいけるので、はい、その終了後、えっと、時間が許す限りいきます、はいえっと、なんかさ新しく追加されてすごい勢いでいいねをしてたやつを見つけました、えっと、質問ですスラックボットにしようと思ったけど進んでみたら複雑だったからやっぱりやめたみたいな事例があったら教えてくださいとのことです、えー。難しい質問ですねちょっと と思いつかない多分その前の段階で考えてる気はするので最初にやっぱりこういう対話ができるのを作ったら楽そうだよながあってから作り始めてるけどのでそういうのはなくてただ作ったけどあんまり便利に使われてないみたいなのはあるかなと思ってますえっと1個作ったのがっと Google ドライブの指定したフォルダカーのやつの全部の えー、っとファイル名とかファイルタイプとかを DB にぶち込んどいてでそっちで検索できるみたいななんだっけなあ違う違う違うえっと Google ドライブのフォルダってあるフォルダ配下っていう概念が本当はなくてあるフォルダの下のあるフォルダの下のあるフォルダの下のっていうふうにしかたどれないんですよだから検索するとき全部のフォルダをリストしてこのフォルダの中にあるやつって投げなきゃいけなくてっていう機能を作りましたがあんまり使われてないですはいインデックス作るのすごいい大変だったはい もしかしたらちょっと私知らなくてなんか便利なものがあることを知らなかったかもしれないみたいなのを今思いました。開発ありがとうございます。いえいえはい。あとはえっともうちょっといけそうで、えー、っとあこれいきますね。えー、っと一票入ってる。えー、っと基本ボットのトリガーがキーワード検索なのはやはり実装がスムーズだからでしょうかというご質問です。えー、っと。 ボットのトリガーは基本的にはだからさっきえっとスラックでいうとスラッシュコマンドを送るメッセージを送るあとは今そのアプリケーションのホーム画面というのがあってそこからボタンを押すみたいないろんな口があるんでまあそれぞれどれでもいいと思うんですけどなんていうのかな学習みんなが使い方を覚えるっていうことを考えるとテキストを送ってそれがフックになっているあとはどういうコマンドあるかっていうのがまあローテクだけど まあ分かりやすいかな？みたいな感じで今その選択をしてるって感じですかね？これで回答になってますかね？私は質問者ではないんですけど、あのもし質問した方で、あの回答にえー、っとあ。もうちょっと聞きたいっていうのがあれば、えー、っとこの後ローカットで聞いてみてください。はい、えー、っと、じゃ あ, あと次を最後にしようと思います。はい、えー、っとあのいっぱい来てて全部取り上げなくて申し訳ございません。えー、っとあこれ伸びてるやつ。2つあるけど、じゃあ最初に入ってる。なんか えっと、質問ではないんですけど、あのちょっと感想みたいなのが聞ければと思ってて、えっと、スラックボットの CI、CD が必要そうっていうコメントが来てますがあああ全然できてません、<笑>おっしゃる通り、あり、本当はあの GitHub でこう新しいコマンドを作ったらフレリック来て、マージして、自動デプロイしてとかやりたいですけど、あの私、そういうの得意じゃないんで、やってくれる人欲しいな。あ<笑>、はい、ありがとうございますじゃああの<笑> 公開されているコードあると思うんで、プルリクエストチャンスみたいな感じですかね。はい、あと、ね、テストテスト。あ、ごめんなさい。テストが結構だるいんですよね。ちゃんと作り込むのかとは思ってます。はい。なるほど、ありがとうございます。では、えっとそろそろ時間になりましたので、えー、鈴木貴之さんによるトークをえっとこのあたりで終了したいと思います。最後に皆さんもう一度、えー、発表者の鈴木さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。 ご案内ですえっ、ー、とこの後もですねあの個別にご質問されたいという方また直接お話ししたいという方はですね、えー、廊下やホワイエでお話しできますので、えー、お話しできますでスピーカーも移動しますので男女周りには集まらないようにだけご協力をお願いいたします、えー、またえっ、ー、と本日の夜のオフィシャルパーティーについてなんですけれどもオフィシャルパーティーにご参加される方は抗原検査キットを受付で配布しておりますのでパーティーご参加の方は えー、抗原検査キットを受け付けでお受け取りとあの検査の方をお願いいたします。